はいこんにちはここはシンガポールマリーナ・ベイ・サンズでございますマリーナ・ベイ・サンズについてはシンガポールのことをご存知の方は多分、えー、知ってる超有名な、まあ、ホテルなどが入った複合施設でしてシンガポールのシンボルですね、えー、そこのほぼ最上階おそらく人が、えー、泊まる部屋としてはもう、えー、かなり一番上に近いところだと思う、まあ、このより上は55階とかしかない53階なんですけど、えー、この素晴らしいスイートルームを今回は紹介しようと思います これね、泊万どう思うか分かりませんけどあの海外のホテルって基本1部屋あたりで料金を払うんであのこれ2人が店員なんですよこの部屋はだから2人で泊まっても1人で泊まっても、えー、9万円ということで結構安いんじゃないかと思うんですよねオーキッドスイートという部屋ですただなんかいろんなオーキッドスイートがあるみたいでなんか私は当たりの角部屋に当たったのかなと思います あのね、この部屋の写真ネットで探したけど出てこなかったんですよ。いろんな見たんですけどね。わかんなくて、えー、だからあのもしかしたらこういう部屋は普通より料金がかかるんだけど、今日は特別に安く泊まれるう試すことはありますんでね。そうかもしれません。Uh, for uh, audience abroad,、uh, I'm not very good at English, so、uh, I speak only Japanese, but、uh, this is、uh, the most、uh, famous building in Singapore,、uh, Marina Bay Sounds. Uh, this is、uh, 53th floor、uh, of 57th uh, building uh, named Okito Suite.、Uh, this is uh, uh, Bay Area and、uh, that is、uh, city view、uh、こんな感じですかね、uh, So I speak only in Japanese from now.、Uh、これがベッドで間違いましょう<笑> 日本語喋ました。こちらは、えー、テレビでございまますね。まあ見は分かるこの巨大な部屋にしてはテレビはちょっと小さいのではないかというような気がするんですがまあまあまあまあまあ、まあ、いいですね、えー、そしてあのこちらもですねこう巨大なソファーとそれからこうベンチベンチじゃないです、ね、これもソファーソファーっていうのかちょっとねあの大きさ<笑>これなんか実はソファーじゃなくてベッドになるみたいなやつかなとそうじゃない本当にねソファーとして使うためのソファーですこれでもう余裕で。 わくわく眠れるよな、快適だ、これ十分じゃないですかね、これ以上、何を望むというのか、<笑>普通のホテルよりすでにあの入り口からちょっと行っただけでも十分、あの通常のホテルを圧倒してるんですけども、あのこちら、スイートルームでございまして、ですね、えー、とんでもなく大きく、えー、はいこちら、円卓でございますね、あの日清戦争の講和条約、下関条約か、そういうのに締結できそうな感じ、まああれはもっと大きなテーブルでしたけどね。 えー、ちょっと座ってみますかねさっき座ってなかったかな。あ、なんか結構体をしっかり支えてくれそう。おーあ、いいやーこれ、天井も高い。高いことないです、これ。何これえー、こちら、スイートルームでございますんで、あのスイートルームっていうのはあの長期滞在を、えー、意識した部屋となっております。人揃いえい、ー、普通のお家にあるようなものが一通り揃って、こちら、タンス。 まあ、みんなの大量に持ってきた服とか、この中に入れておくんですかね。えー、ここに1か月住むと、まあ、約家賃は300万円ということでした。ま あ, あの、まあ、私が計算したら、あの30泊を予約すると300万なんですけど、まあ、300万ならね安いんじゃないかなって掃除好きですからね。なんかそんなふうに思っちゃいますけどね、えー。こんなふうな引き出しがいっぱいあるんですが、えー、こちらを開けますと、こちら、冷蔵庫でございます。 えー、皆さんご存知の日本語を書いてあります「プライベートバーの自動チャージ」「取り出された商品の料金は自動的に、えー、お部屋付けとなりますご利用ありがとうございました」と書いてありますがまあ、要するにあのこのなんか冷蔵庫はあの物売りなわけですけどもこれね自動であの、えー、検査するというものでしてなんか重さを測るらしいんですけどこれをねこうこっとこう持ち上げると、えー、重さを感知して、えー、そしてその情報をホテルに送り、えー、ホテル側はこれであなるほどこの客はこの。 商品を取っったんだっていうのがね、あのこの重さが上からこうなくなった瞬間に分かるんでで、ホテルに預けておいたクレジットカードの情報を使ってホテル側はこっちからあのもう勝手にっていうのはおかしいんだけどあの何も言わなくてもあのお金を引いてくれるというものでまあ便利なんですけど要するにそういうふうにこうちゃんと考えましょうってことですねあのうっかりこう取っちゃうとお金かかりますんで、まあ、この部屋に泊まる人だったら別にどんな料金でもいいかなとこれ開くかと思ったら開きませんしこれもこうなんか物飾る用の棚なんだろうなと思うんですけどね 一一泊泊の人、人だけで帰る人にはとても使いこなわせんあのスイートルームにねあの一泊するっていうのはま あ, あの一泊分のお金があればできるんですけどあの本来のスイートルームの考えられている長期滞在を実現するっていうのはそこらも無理なあの話なんでね、えー、こちらお風呂ですね入ってみるかこれあとでちょっとなんか恥ずかしいけどね一人だけどこんな広いお風呂入ったらあああなんかか<笑> ちょっとね、これはあまりにも快適だったんで、この中で、ね、冷蔵だったんですぐに上がってきましたね。こ こ, こにまたいっぱいあるな。えー、なんとかしゅ読めませんけど、まあ、石鹸の類でしょうね。もうこのままで見るものが多すぎてね、早く取らないと明日になってしまう。えー、ここはあの、シャワースでございますが、まあ、このシャワーも多分こう、ビャーって出るやつが、ブワブワブワってやると、こうなんか二つ整えられそうな感じですよね、これね。ちょっと、あと気をつけようと思いますけどね。 えー、やるはそれから、えー、こちらはあのシャワージェルコンディショナーアンシャンプーでございます。外国人にわ か, かるよ、ね、あのネイティブっぽい発想、もっとネイティブな発想なったらすいませんが、えー、それからこちらはね、えー、トイレですよ、トイレ、トイレ、トイレ。まあ、このトイレって大事だと思うんですけど、トイレはね、一個です。であの意外なものと思うのが、これトイレはね、うん、ウォッシュレットとか温水洗浄便座ではないんですよね。なんかそういうやつにしといてもいいんじゃないかなという気がするんですけど、 うん、なんででしょうね、あの、これはね、日本だったらこういうところ絶対温水ベータだと思うんですけど、まあなんか削ってるわけじゃなくて、そういう発想がないんでしょうね、たぶんシンガポールに。そういうものなのかな。まあ、もしくは他の人が使うようなところにウォッシュレット、他の人が、ね、自分専用のあるウォッシュレットなんか使うからやっていう感覚があるのかもしれない、もしかしたら。タオルもいっぱいありますよ、一泊で。到底て使い切ることができない。も大量。これはバスマットですかね。 えー、それから、まあ、2人では本来はこういう部屋が泊まるのが普通だと思うんでまあ1人でも別に使えいんですけど2人で利用することを全体にこう大きな、えー、やつが2つこれトとうとうですねとうとうあとはまあこれも持 っ, 持って帰るか持って帰るかたまにはなんかいつもねこういうとこ来てねあの持って帰ろうと思ってねあの、石鹸とか持って帰るの忘れちゃうんですよねよくないな、えー、あとは、ま あ, あとこの外の夜景これ素晴らしい開けなんですけどもこちらがのベッドルームでございます えー、私がジャラジャラとこう散らかしたものなんかがここにありますが、まあ、散らかってもせいぜいこの程度ですよもう荷物がこれ、ね、普通のホテルだとぐちゃっとしてるなって感じだと思うんですけど あ, のあまりにも大きいですのであのこれ見ても、ね、あの よ, よくわからないとこ散らかってるのかどうかの広いからねちょこれ汚いなゴミ箱の中にあのビニールとかをかけないのが海外流らしいんですよね多分なんかプラスチックとかの節約なん節約ってかこう出さないためだと思うんですがまあ よしそっと置いとけば大丈夫だなアイスクリームなんでね箱にベタっとアイスがついてると超悪いじゃないですか、えー、こちらにもあのゾウさんお花が長いのねおーすごいなこれこんなカチカチになって糊で固めてるのか な, なんでこんなこのゾウはこんな硬いんですかねいいねハバーグッハバーグッデイって書いてあるんですねはいありがとうございます YouTube、えー、こちらベッドでございますまあこ、このデラックスなベッドやっぱね これ紹介せざるを得ないっやってみますか、えー、小野田さんみたいにねあの、えー、ベ, ッドベッドダイブっていうのいきますよいくぞいくぞほっうわあうわあもうちょっとかっこよくできたなホントだったな一旦 こ, のここに自撮り棒あるんですけどこれ取るじゃないですかよしじゃあゾウさん見せ、ね、いくぞ 結構。ああ、危ないな。危ない危ない危ない。変なことね、るところさ。何こんな高級ホテルでこんなことやってない。大変申し訳ございません。これね。よし、次。あ、こんなところなんかあるな。中は当然空。空だけどなんか入ってますね。何を入れるのか分からん。 もうこういう小物を入れたい人はどうだって感じなのかなあ多くて困ることはないですからね収納はこれは開かないのかな不思議だえー、これが気温かエアコン何個あるんですかねちょっと分かんないですけど1個えー、このエアコンなら2個ありますねこのなんかエアコンっぽいのありますよこれ34か何か出てくるな 多分、4つぐらいあるんだろうな、えー、<笑>あそこにエアコン5個あってえー、6これもエアコンかちょっとわかんないなこれはこれはいや、なんかあの、出そうな感じでしたよこれもエアコンっぽいなおあおあこれ面白いねあ、カーテン選べるんだこれでえー、っとライティングコントロールホールウェイ これでここの明かりなんかも消すことができるんですがうーんとねそしたらねちょっとカーテンを閉めてみますかまずねはい行きますおおそれちょっとねいろいろと撮る動画がもうあまりにも多すぎて、えー、このままだと全部紹介しきれなくなりそうなんですよもうこのベイサンズが あ, のあまりにもすごい場所だからねこの部屋の中だけで終わらせるわけにもいかないので、えー、また夜の出撃も必要なんですがしかし時間はどんどん遅くなっていますだからねまた細かいことはあの うちのチャンネルであの、詳しく紹介しているのがあるんで、最後に映像とかね、だらっと見せることにしますね。えー、っとカーテン閉める。これこれね、こんなこんなリモコンあるんですよ。でこれ押すと、あっち見てくださいね。あっち画面回して。はい。これ、これ、これ、これ、こんな。こう。カーテンもリモコン好きですよ。逆にテレビを動かしたら壊れちゃうかもしれないですね。はあ。よし、挟まれてみますか。おー。 まあそれは別にそれはたぶ バ, バカを打ててつぶらしいんだけど、えー、あとは明かりをね、消すのが素晴らしいんで一旦どうすっかおっんだなんだまたなんか音があこれ内側のカーテンもあんのなんか音がしてるけど何が起こってるのかよくわかんないな何かが 閉まってるの、窓が大きすぎて向こうからカーテンがこっちにああ来てる来てる来てるこの白いレースのカーテンが来てることに気づかなかったんだなえっ、ー、とねこれを引っこ抜くじゃないですかでしばらく待つと明かりが消えるんですよやっぱこの素晴らしい夜景は暗い状態で楽しまなければいけないと思いますいいですよねこれねえー、マーライオンがあの辺えー That is マーライオン over there と言ってけばいいかな えー、that is Louis v i don't like ルイ・ヴィトン very much. これなんだっけ名前にここ来た時あそこも行ったんですけど、もう忘れちゃったな。マリーナ・ベイサンズはもうね、あまりも大きすぎますって、なんか下あの、川下りみたいなのもあるんですよね、この中でね、ショッピングモールの川下り。あれもなんかおかしい感じだったけどね。えー、まあ、ともかくこれがシンガポール。頑張ってますよね、シンガポール。まあ、シンガポール好きですよ。ね、何が好きかっていうと。 東南アジアの一つの小さなね、えー、島だったのを頑張ってここに外資を、えー、ここに外貨をね、獲得するために、えー、頑張ってもいろいろ手を尽くそうっていう、そういうね、あの感じがこのシンガポールからは、えー、見えると私はあの思ってます。あの、だからなんていうのかな、シンガポールのこう頑張りの結果がこの景色であって、 いううね、こうブランド物があそこでこうギラギラしてたりとか、えー、高級車がなんか走り回ってたりとかですね、こんなマリーナベイサンズなんていうのもできて、これもシンガポールって小さな国、もうこんな小さなもので自分の国だけでは、えー、うまくやっていけないから、だから、えー、こういうものを作って、まあ、自分の国だけではってね、この小さいからね、何かあるとあのすぐ困るということになったりすると思いますんで、まあ、それであの外国に徴用される国を目指して、そしてこんな立派な国を作ったわけじゃないですかね。えー 私たち日本人も頑張って、えー、シンガポールに追い越されないようにもしくはまあ追い越されることが悪いわけではないんですけどもしくは追い越されてるかもしれませんがうんあの頑張りたいもんですね立派なビルだ東京もねまだどんどんどんどんあの立派な建物今後も増えるみたいなんでよしじゃあインフィニティプールに行かないといけないからなうもう真っ暗何も見えませんかね明かりはあの向こうに行かないとつかないんですけど向こうもいい景色ですよ ちょっと暗くてちょっとあれだな見えないなあまりにも広すぎるんでね、えー、ここにカードを差し込めて書いてありますよしもう一度明るくなりましたそのとここっちがこう開くじゃないですかで、ね、バーンと向こうにこう立派な港、えー、詳しくは私の動画でご覧くださいねそれからすいませんお金が、えー、こんなふうにこうこう開くということでございますすごいね じゃ あ, どうもありがとうございました。ていうか冷静に考えてあの、大学4年間で、ね、ここまでこんなところにあの、泊まってなんかファーストクラスで東北を往復するようになったりってすごいねすごくないですかおーもうすぐで大学4年も終わりですけどねまあ、いいこんな話するために360度カメラ買ったんじゃないんで、はい、終わりどうもありがとうございました。 えー、翌朝になりました。よく考えたら昼の景色も映しておかなきゃいけないかなと思いましてねまあもう皆さんも分かると思うんですけどまずは港側の景色朝のこう下にね、えー、庭も見えておりますなんか向こうの方に、えー、上を歩いて行ける橋みたいなのがかかってる方 あ, るあ結構日が当たるから窓は暑いですねこっち側はもうほんと日本の真夏の暑さって感じだなよしじゃあ次ね、えー、向こう側に戻りますよ じゃあ途中お風呂にも入りましたんで、えー、まずはここをご覧に入れますかまずはというか続いてねはいこちらまあこんなお風呂一緒ねこれ多分お湯を抜くにあたって手をこの中に突っ込まないといけないと思うんでまあこれから掃除の人が来ると思いますからね一応10万円払ってたんだからまあ掃除の人にやってもらってもいいかいいかこんなこんなところにタオル落としちゃったこれぐらいはちょっとここに置いておこうかな 掃除の人もね気 づ, か、まあ、気づかないってことはないと思うけどでも気づかないで次のお客さんがなんかこんなところに僕、お話になってるぞなんてなっちゃったら悪いですからねよし、えーっと、これはもうチェックアウトの時間なんですけどこれはこのまま置いていたら次のお客さんが使うかなんじゃ持って帰らなくていいやなんかこうこれは未使用だから多分次の人にね渡されるんじゃないかと思うんですけどあのシャンプーとか使っちゃったんで 一度使うものを次のお客さんに出すわけいかないからほんのちょっとしかね使ってないのに全部処分ってことい、ね、もったいないんであの全部持ち帰ることにしましたまあそれからやっぱりシンガポールの景色昼もいいですねああどうですか360度カメラ導入してよかったないろんなものを撮るのが面白くなりますよねえー、こんな感じちょっと景色向きを変えますねこの方がね映像的にはよく映るんじゃないかなはーあああすごい すごいでしょ、多分ちょっと長い棒かなんか取り付けて、えー、皆さんのご覧に入れたいところなんですけどもうですね時間的にそろそろ限界が来ておりますので2 <笑>本目に拾って今回はあの2泊3日なんでねしかも3日目はもうただ夜行で朝早く東京着くだけですかたらなんかもうシンガポール道路も持ってないし、まあ、気楽なもんですよ よし、じゃあどうもありがとうございました。